動画のご視聴ありがとうございます。旅すべきものが下押 し, おしです。この動画にコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。さて、僕は今、茨城県取出市の取出駅前にいます。半年ぶりでしょうか。以前、関東鉄道上層線の途中下車しない旅をお見せしたんですけれども、今回は関鉄上層線で途中下車しまくります。 というのも、関ス上層線は、上層線1日フリーキップで行く、国天キャンペーンという、沿線上にある34の店舗とコラボしたユニークなキャンペーンを、今年2022年3月31日まで開催中なんだそうです。その調子がこの辺りに多分出てると思うんですけれども、そんなわけで、何かと魅力度ランキングで、いつも不遇な扱いを受けている茨城県の魅力を、この日帰り旅行を通して深掘りしていけたらいいなと思っていますので、ぜひ最後までこの動画見て それでは関鉄上層線「ブラリ旅」全編スタートです。 これが上層線1日フリーキップです。今回の特典キャンペーンにはこのフリーキップが必要になります。 以前、猛火鉄道の益子駅まで乗り降り自由になる、関鉄上層線と猛火鉄道のフリーキップを使って旅をしましたが、明日のフリーキップでは特典キャンペーンを利用することはできません。あくまでも、この上層線1日フリーキップのみ対象になります。そして、この上層線1日フリーキップ、土日祝日限定になりますので、その点をご注意いただければなと思います。 今回の被り旅行をするにあたって、条件として、ほぼ全てのお店、駅地下に絞らせていただきました。というのも、皆さんが関鉄上層線で旅をする時 の, の再現性を重視したからです。早速、公務に向かってみたいなと思います。 電車に乗りたいと思いますまずは最初の目的地小柱駅に向かいます 小頭駅やってきました。今回初めて下車しました。この小頭駅では甘いものに目がない皆さんにはとても興味深いものをお見せします。 戸頭駅を出発しまして約5分ほど経過したんですけれどもあれですねあれが今回の関鉄上層線裏ら旅で最初に訪れるお店です最初のお店はこちら小川聖火さんこちらのお店では上層線の1日フリー切符を持っていると甘納豆の試食ができます これが小川製菓さんで試食できる甘納豆だそうですでは甘納豆をいただきます。 上品な味がしますしつこさを全く感じませんこれはおいしいなこの甘納豆1つのパッケージの中にいろんな味が入っているので食べ飽きることがないですね というわけで、ままなと完食しました。急にお店の方が混み合い始めてしまって、許可を取って椅子をお借りして、外で試食をさせていただきました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。 というわけで、小川聖菓さんで甘納豆をいただきました。小川聖歌さんはもともと東京の学習院の近くに工場を構えていらっしゃったそうなんですけども、いろいろなご事情でこちらに移られたんだそうです。そして、お店に足運ばせていただいた記念として、おせんべい持ち帰りたいなと思います。では、次の駅へ向かいましょう。 柱駅のホームに戻ってきましたこれから終点の下立駅まで向かってしまいますというのを関鉄上総線もう一つキャンペーンがあるんですこちらに今出てるかなと思うんですけども下立ラーメンナリーというのを2月27日まで開催なので景品をゲットしたいなと思っています 電車が三街道止まりだったので下館駅の電車はあと15分ほど待ちます。 下立ラーメンラリーの新たな情報を発見しました。それは下立駅についてらまずこの下立駅でのスタンプをいただかないといけないんですね。プラスラーメン店からスタンプいただかないといけない。ここに書いてあるんですけれども、4ついただけるものがあります。今回、貫徹のオリジナルのお箸、これをゲットしたいと思っております。というわけで、もう間もなく下立駅の快速電車、この一番ホーム現れると思いますので、もうしばらく待ちたいと思います。 終点の下立駅までやってきましたさてここからは特典キャンペーンと下立ラーメンラリー両方楽しんじゃいたいなと思います下立ラーメンラリーのスタンプまずここでゲットできるそうなんで押していきます スタンプを押します。 下の当地ラーメンララーーメメンンです下ラーメンは何と言ってもこの鶏皮と鶏のチャーシューが最大の特徴です。あとスープは基本的には濃い口醤油ベース。ショートですから多忙な商人が手早く食事を取れるように考案されたのがこの下立ラーメンなんです。はぁーお腹が空いてきました。早く食べに行きましょう。 そそうそう、下館駅の中に実は一人カラオケボクサーっておりますこれ他の駅にはない特徴じゃないでしょうか日頃のストレス発散に何曲か歌って帰るの最高の贅沢だと思います下館駅を最寄りにしている方は羨ましいと思います というわけでこちらの麺屋葵さんでラーメンをいただきましたよろしくお願いいたましますこのようスタンスをいただくことができました今回ゲットしたいと思っている関東鉄道オリジナルらしいですがもう1店舗スタンスをゲットしなきゃいけないのでゲットしていきたいなと思います 2軒目のお店はこちらのラーメン安十郎さんです。下立駅から徒歩わずか3分圏内にあります。さあ、このお店でスタンプと特典キャンペーンの特典を両方いただくことができるでしょうかちょっと行ってみます。 ということで、ラーメン三十郎さんでラーメンをいただきました。二郎系ラーメンの流れを組むということで、かなり力強いラーメンで食べ応え満点でした。三十郎さんは下立ラーメンラリーにも参加していらっしゃいますので、あっさりとスタンプゲットできちゃいました。これで関東鉄道オリジナル橋ゲットできます。すぐ目の前に下立駅ありますので、スタンプの台紙を持ってご対面としたいと思います。関鉄上層線ブライ旅前編楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント